みなさんこんばんは、ワサ修司です。こんばんは、ワサ高代です、えー。本日はですね、えー、遅い配信で申し訳ございません、えー。と言いますのもですね、今夜はですね、えー、ありがたいことにあのご縁を、えー、賜りましてですね、えー、アジャリ様との、えー、お食事の、えー、席にですね、つ、えー、くことができました。まああのアジャリ様、アジャリってなんだろうってわからない方はですね、えっ、ー、とググってください。うん、まあまあとにかくまあなんだろうなそのまあ暗いの 高いお坊さんというふうなイメージで聞いていただければと思うんですけども、まあ、そういった方とですね、まあ、そのお寺の話とか何だろうな修行の話とか、まあ、精神世界の話いろんな話をさせていただいたんですけども、うん、基本的にあのここで喋れないこことだらけです、はい、<笑> こ, こで喋れないことだらけなんですけどもじゃあ今日はどういった内容をですね、えー、と配信するかといったらですねあちなみに高代さんは今日のそのあじゃとの会食で何を感じられて何を思われましたか そうですね、うん、なんかまあお坊さんってどちらかというとこう硬い人も結構いらっしゃるし、うん、であとはその結局はありがたい話をしてくれるというか、うん、あのなんだろうこうした方がいいよとか、うん、あの教訓的なことだったりとか、うん、そういったことを言ってくださるっていうイメージがやっぱり強くって、うんうん、それが今日まあお話しさせていただいたあジャリ様はですね、うん 本当にかしていいるというか、うん、なんだろうこう木さえ木ねいわゆる木さえも消してるような、うん、あの本当にすごい人だったなと思いました、うんうん、でまあどんなお話をしても金太郎飴じゃないけどあのどこまできどこを切ってもあの本当にちゃんとこう本当になんだろう私たちがこう求めているというか。 あの素晴らしいあのご返答をしていただいて、うん、すごく楽しかったです。で「うん、陰陽の世界も」もまあ言ったら答えのない世界観なんですけれども、うん、そういう哲学的な話とかをあの普通に会話できたのがすごく楽しかったし。うんあの この見えない世界のことであったりだとかもうなんかこう1たす1は2とかっていう世界観ではない、うん、あの本当に深いお話をできる方と一緒にこう時間を過ごせたっていうのはあの本当にいい時間だったなって思います、うん、またぜひお話しさせていただけたらなっていう そそうですねそのアジャリ様とは い,、うんはい、いでじゃあ具体的にどんな話をしたんだよって言われましてもですね、うんえっと、ごめんなさいしゃべれないです<笑>、はい、あのですがですねちょっと今日、うんえー、お話しさせて、まあ、ここでお話しさせていただきたいことはですね、うん、あのその会話の中にですね、えっと、ごまぎょうの話があったんですよね、うん、ご, そうごまぎょうの話が出てきました、はい、ごまぎょうって何か言ったら、まあ、簡単に説明しますねどうぞ<笑><笑>あのいわゆるそのえー、まあよく小屋さんとかではですね、うん、そそののごまぎにその 家内、まあ、安全であったりっていうようなことをその書いて、うん、お名前とか書いてそれを奉納して、うん、でそれをあのいわゆるそのごま行というあの偉いあジャりさんにですね、うん、あのごまとしてくべていただいて、うん、あの燃やしてもらってお経をあげてもらうっていうね、うん、あのそういう行があるんですけれども、うん、そのまあ何でしょう 自分のその願いを叶えてもらうため の,、うん、あのそういう一つのあざり様にとっては修行だし、うん、私たちにとってはあの願い事ができる祈祷的なような、うん、そういった要素のあるものですよね。うんうん、でそのごま行の中に、うん、というか、まあまあ、ごま行を通じてですね、うん、あの日渡りというものがあるんですね、うんまあ、あの日渡りについてですねちょっと簡単に説明させていただくと、うん、どうぞ。<笑>はい<笑>えっとですねあのいわゆるそのごま行っていうのはあの。 まあ、ちょっとこう四角くこう区切ってあるところにその小ぎ木木なんですけどね板状のそういう木をくべていってでそれをこう燃やしていくんですけどあのおっしゃってたのがその火ってどこまで燃え上がるかわからないし。 消えてししまうこともあるし、うん、火を管理するっていうのはすごい難しいんだけれども、うん、やっぱりその伝統的ないろいろな教えがあってそれをこう一貫してやることによってそれをちゃんと管理できるようになっているのかなーっていう話をしていて、うん、で私よくあれあの何かこう液体をかけているので、うん、あのそれ多分水をかけてるんだと思ってたら油なんですね、うん、ね, <笑>ね下手したら油かけたらブワーって燃えたりするわけじゃないですか。うんうん、でもあのそれを やっぱりこう管理できるっていうのは、やっぱりそれだけ、うん。修行を積んだ方だからなあっていうのを思ったんですね。うん、で、まあ、そのごまで、あの木をくべ。って、いっぱいその言ったら。あの、置き日みたいな、置きになった、うん、あの。 火のまあ言ったら か, かけらっていうか、うん、木のかけらですよね、うん、でそういったものを最後全部崩して、うん、あのた平らにして、うん、でその上を渡るのが日渡りって言うんですけれども、うん、今日おっしゃってたのは本当にそのちゃんとした修行したお坊さんたちはちゃんとその、うん、そのままの上を渡るそうです、うん、ただあの今よく日渡りができますよって言ってこう一般の人が参加するものはその置を全部こうちょっと 分けて、うん、通れる道を作って、そこを渡ってもらうようになってるとおっしゃっていましたね、うんうん。そうですね、はい。で、僕はその話を聞いて、うん、あ、西洋も東洋も同じことをやってるんだなって、うん、ま要するに手痛。そこは繋がってるんだなって思ったのが、うん、何かというと。 あのジェームズ・スキナーとかアンソニー・ルビンズさんとかっていうなんだろうな自己啓発セミナーとかを主催する人たちが行う合宿の、うんえー、中にもそのファイアーウォークっていうんですけども、うん、あの日渡りと似たような、えー、ワークがあるんですよねその合宿のカリキュラムの中にそういった工程があるんですよね、うん、まあまあそのなんだろうな、えー、ごま業界ちょっと話は脱線するんですけども、うん、そのファイアワーウォークっていうファイヤーウォークファイヤーウォークっていうワーク で、あの、まあ、最後まで歩ききれた人と歩ききれなかった人と言いますけども、最後まで歩ききれた人の中でも、比較的ですね、暑さを感じなかった人と、めちゃくちゃ暑かったよ、きつかったよっていう人に分かれるわけなんですよね。じゃあ、その、えー、まあ、あんまり感覚感じずに渡れたよっていう人と、いや、もう最後まで暑くて、えー、苦しかったよっていう人の、それぞれの共通点っていうのは、調べたところによると、あの、感覚を感じなかった人っていうのは、上を見てたらしいんですよ。で、えー、 逆に感覚をめちゃめちゃ感じまくって熱い思いをして渡り切ったよっていう人は下を見てたらしいんですね。要するになんだろうな、アイアクセシング q って言って、まあ、NLP でも学べる学問の一環なんですけど、目線の動きで感覚に違いが出るらしいんですよね。あの例えば自分が気持ちいい感覚の時はなんかよく置く目線の方向とか、またはなんか前向きな気持ちの時とか後ろ向きな気持ちの時とか、未来を思い出す 時, あ未来を思い描く時とか、過去を思い出す時とかっていうのはやっぱり人間っていうのは その視線の癖があるらしいんですよね。うんうんうん、なんか左斜め上を見ているときはあの人はえっ、ー、と必ずなんかいやらしいことを考えてるとか、うんうん、右斜め上を見ているときはあの人は真剣にちょっと、えー、難しいことを考えてるとかっていうになんか視線を置く癖があるらしくて、で基本的に人間っていうのは上を見てるときっていうのは思考そうなんだろうなけえー、なんだろうな情報空間というかケー上というか結局、うんうん、なんだろうなイメージの世界もうなんだろうえー、現実から目をそらした世界にえー、意識がいってるらしいんですね。逆に視線が下の方に向いてるときっていうのはこの物理 現実世界に、えー、感覚が、えー、そう意識が置かれてる時なんですよね、うん、そうだからあのファイヤーウォークでなんか下見ながら歩いたら、うん、この現実世界物理空間の現状そう熱いっていう感覚にフォーカス当てることになるのでより一層熱く感じることになると、うん、でも熱いは暑いんだけども上を見ながら歩いたら比較的そのなんだろう物理空間の感覚が薄える。 だからあまり熱く感じずに渡れるよっていう話らしいんですよね。なのでですねそう考えたら 上を向いて歩こう。涙がこぼれないようにっていうのは坂本九さんの歌あるじゃないですか。あ、あれってもしかしたら理にかなってるかもしれないなってまた思っちゃったわけなんですよね。要するに辛い時があった時は胸を張って上を向いて、ね、なんかまあ笑顔で歩こうって言ったら、なんだろうな、人間っていうのは口角を上げるだけで、無理やり笑顔を作るだけで脳は勘違いして、なんか脳内快楽物質が出て、なんかポジティブになれたりだとか、またはその上を見て、そのくえー、胸を張って上、えー、胸を張るだけで、えー、の血流が通って、前頭前野が活性化しやすくなる。 で、理性心とか認定力が高まって、まあ困難に立ち向かえるようになったりだとか、またはまあ視線を上に上げることによって、さっきも言ったように、なんだろうな、嫌なこととか、現実世界の。そのまあ嫌なストレスとかっていう感覚が薄れていくっていう効果があるので、あ、そういった意味では理にかなってるんだなと思ったわけなんですよね。だから、ぜひでもですね、皆さんもですね、あの辛いことがあった時は、視線を上に行きましょう。そしたら、この物理空間の辛いとか、ストレスとか、不安とかっていう感覚が、もしかしたら。比較的ね、比較的ちょっとだけね、ちょっとだけ薄れるかもしれない。の なるべく胸を張って上を向くっていうのはちょっとねあの落ち込みたい時はちょっときつい姿勢かもしれないけどもでもそうした方が楽になるんだよっていうことで、えー、努めていいただければなと思います私も同じようなのがあるので一個シェアしたいと思うんですけども、はい、私も社交ダンスをやっていて、うんうん、あのそれは感じていて、うん、よく先生に注意されるのが足元を見て視線が落ちてる時っていうのは体の。 筋肉自体が全部こう。下に下に行くっていう、うん、だから、すごく体が重いし、重心が下に行くので、うん、あのすごく動きが悪くなる、うん、で体も重たくなるんですよね。うん、でも視線を上げて。 あのまあ背筋を伸ばすっていうことで今やったみたいにね、うん、本当にその気が通るっていうこともそうだしあの全身の巡りが良くなるっていうことももちろんあると思うんですけど、うん、視線を上げて踊ってる時って本当に言ってみたら結構あのフロー状態になるというかすごい気持ちいい状態で踊れたりするんですね、うん、ただ単にそのなんだろう上を向いてるからっていうことなくて変にあ アコが上がってたら余計にしんどいんですけど、うん、あの本当に自分の重心を上にっていう気を上にするっていうことだけでも、うん、あの全然違うので本当にあの下を向いてっていうのはあのよく働かないなって体自体が良くないなっていうふうに思いました。うんうんはい ですね。まあ、上を向くことによって、うん、そうですね。まあ、イメージの世界とか、まあ、情報空間の世界、そうあの、頭の中の世界に入れるので、だから、このフィジカルな体の重さとか、うん、そう、えっ、ー、と、硬さとかにフォーカスを当てずに済むので、なんか、軽い気持ちで、まあ、軽く感じたまま踊 れ, 踊れるようになるんじゃないかなって、ちょっと今聞きながら思いました。わかんないですよ、わかんないですよ、正解かどうかわかんないですけども、まあ、そう思いました。ということで、えー、本日は、こういった内容、参考までに。うん